皆さんこんこにちはさんです今日はフロントディレイラーをつけてで、えー、チェーンをつけて前後ディレイラーの最終調整をしていきたいと思います、まあ、それで一応、えー、自転車としてはまあ完成という形になると思いますでは始めていきましょう、えー、今回あのフレームがですねじ付けタイプじゃなくてバンド式のフレームになってますんで今回はあのバンド式の、A フロントディレイラーをつけていいいきたいと思いますで、えー、っとここの角度ですねこの角度はじか付けのタイプですとあの後で調整するのがあるんですけどもこちらはバンドタイプなんでもう、えー、このチェーンリングと平行に、えー、つけてください。 あんまりバンドタイプ使う人はいないと思うんで参考にはならないとは思うんですけども一応、あのー、このバンドの、えー、締め付けとるうが5から7ニュートンになってますはい、えー、今取り付けたフロントディレイラーを後ろから、えー、見てるんですけども、えー、ここですねここのラインがこの下のチェーンリングと ちょうど隠れるように全く同じ角度というかになるようにまっすぐ平行というかに取り付けてください、えー、今、まあ、ここの隙間がですね、えーまあ、2mm ぐらいの隙間になってますけどこのぐらいの、えー、距離を保って取り付けてくださいフロントディレイラーにワイヤーを通していくんですけどもまずはこちらですねここに蓋がついてるんでこれを外してください 簡単に外す方法としてはこれをちょっとこちら側にずらすと簡単に外れますまずフロントディレのケーブルを通すんですけどもこちらですねこちらの穴からまず通しますケーブルが通ったらここのネジをまず緩めますね でここを通したら。 ける点としてはなんかここですね。この時がこの金具と、えー、くっついているというか当たっている状態になっていないといけないみたいですね。今あとはこうぴったりくっついている状態になっています。でその後のインナーケーブルの初期伸びを取ってください。えー、ここで一回初期伸びを取ってからもう一回固定するといいみたいです。で言わせたんですけどもここに今ネジが あると思うんですけどこれが、あのー、さらにあのワイヤーのテンションを張るための、えー、機構がこのネジで行えるような。 あの前のモデルですとワイヤーのところでもっとこれのフロントディレイラーの前のワイヤーのところで調整するアジャスターがついてたと思うんですけど今回はそのアジャスターの機能がフロントディレイラー本体の方についてますでそれの調整がこのネジになってますんでこのネジは締め付ける前はまあ新品はこう。 一番出てる状態なんんでで大丈夫だと思うんですけど中古とかで買った場合これ締めこのネジが奥の方に入っているとそれ以上調整ができなくなるんで、えー、ワイヤーを貼る前にこれは 一, 一番緩い状態というかこのぐらい出てる状態から始めてくださいネジをこう回して締めていくと分かると思うんですけどもさらにこうワイヤーが引っ張られてテンションが張られるように。 動いていいてくのが分かると思いますこれで調整していく形になります、ね、でさらに調整を進めていくんですけども新しいフロントディデラーには、えー、目安となる調整機能みたいなのが つ, ついてますんでそれを使って合わせていきますその目安というのはこちらのこの、えー、線とこの線ですねこの線とこの線が、えー、合うように、えー、調整していきます。でそのの調整の仕方なんですけども 左のレバーでアウターに大きく入れる形の操作ここからですねインナーに入れる方のレバーですねそれを軽くこうトリムする形で押しますこのアウターが、えー、1個内側に入った状態ですねこの状態で、えー、調整していきますで、えー、この位置に合わしたら、えー、ここのネジですこのネジを回してここが。 垂直になるようにここがですねここが一直線になるように回していきますえー足りないですねちょっとワイヤーの張りが足りなかったのでもう一回張り直してます でまたアウターに入れる形でそして1個戻しますこの状態で調整していきますで今ですね貼り直したところで見るとここの線が今一直線になりそうな状態になってますんでこれが完全に一直線になるように、えー、ここのネジですねここのネジを回して調整していきます右に回していきます はいあ、ちょっと行き過ぎですかね<笑>で今ちょっとネジを回しすぎて行き過ぎちゃったんですけどもその場合はですねいっぺんあのローに解除してからもう一回、えー、アウターに入れて1個戻しこの状態にしてからもう一回貼り直します、まあ、もうまっすぐですねこれでまっすぐなんでこれでいいと思います はいえー、で次にチェーンを貼っていくんですけどもチェーンの、えーまあ、貼るときのやり方は結構、あのー、諸説あるんでここでは特に正解がないっていうことで、えー、詳しくはやりませんでチェーンなんですけどこういう形で文字が入っている方が表側になりますんで気をつけてくださいそれではチェーンを通していきます まずこのチェーンを通して一番最初にやることはですねあのチェーンの長さを決めるということですねなんでこれは今、えー、チェーンの長さを、えー、測るためのチェーンの張り方というのを今からやりますでそのチェーンの測り方なんですけどもまずフロントはアウターに通してくださいチェーンをでリアの方は こういった形で一番大きいギアですね今回だと 30t なんですけど一番インナーの、えー、大きいギアに合わせてください長さなんですけども今回はミッシングリンクなんでオス同士のところが基準になりますピンの場合ですとこのオスとこのメスですねここを で、1個ちょうどずれてますんで、ここで切るとちょうどいい余裕というか長さになるんですけども、今回は、えー、ミッシングリンクを使うんで、1個少なく切ることでちょうどいい長さになります。なので、本来です、ピンですとここの位置で切るんですけども、実際はここですね、ここで切る形にします。で、ここで切るんで、チェーンカッターを入れて、 したんでこれで抜けましたフロントのリレーラーの調整をしていくんですけども、えー、チェーンはまずフロントは、えー、アウターですねでリアの方がこちらも一番大きいギアですねあの軽いギアの方こちらに入れてまず調整していきますで今、えー、フロントのリレーラーなんですけども 一番外側ですね一番外側から1つ取りムしたこの状態衣服内側に入れた状態こちらで調整していきます先ほどここが一直線になるように調整した時と同じフロントディーラーの位置になります調整なんですけどもここに ネジが2つあるんですけどこの右側ですねこの右側のネジを回してこのチェーンとディレイラーの内側の板ですねここが当たらないように、まあ、0から0 5すねの間隔が空くように調整していきますこのチェーンと内側のプレートが当たらない位置に調整します今当たってないですねこれが 当 た, 当たるとどうなるかというとこういう形ですねこれが今当たってるんですけどもこれで当たってないこのぐらいで OK にしましょうでは次にインナー側の調整をしていきたいと思いますえー、っとまずはレバーで インナーに落としますね一番内側に落としてくださいで、リアの、えー、スプロケは一番大きいそのまま一番軽い状態のままで調整していきますちょっと角度を変えましたこれで当たるかどうかですねで、このネジですね左側のこのネジを調整して 離れる右に回すとチェーン側に近づいていきますこのぐらいで当たってないちょっと当たってますこれで少し離れました離れちょっと離れすぎですね この状態でこれで内側の、えー、調整も終わりましたフロントディレイラーは基本的にこれで大丈夫ですねえー、っとですねこのケーブルの処理をしていきたいんですけども 説明書通りにやるとちょっとやりにくかったんでいろいろちょっと試行錯誤した結果ちょっとやりやすそうな方法があったんでそれでやってみたいと思いますまずはフロントディレイラーをアウターにしてで1つトリムで戻しますこの状態だと こ, ここに、えー、通す穴が大きく見えてるんでワイヤーが通しやすくなりますでなおかつ ここに溝があるんですけど、この溝にうまく沿わせやすくなりますので、これでちょっと作業したいと思います。この穴に通していきます。溝があるんですけど、それにうまく通す形にできます。さらにこう後ろ側回していきます。で、この状態でインナーに戻します。えー こちらのキャップの大きい穴の方ですねにケーブルを通しますで、このキャップを閉めますで、そうするとこういう形でケーブルがこのネジの下を通って裏側を回って こ, うこのキャップの穴が通って でこう出てきますでここキャップはまった状態になってますこれであとはここのワイヤーを切る形になりますじゃあそれではこれ余ったワイヤーを切っていきたいと思いますではキャップをつけます 次はですね、えー、リアディレーラーの微調整をしていいいきたいと思いますまずやるのはですねここのプーリーとこのスプロケのこの距離ですねここの距離ここの距離を詰めていきますで詰めすぎると当たっちゃうんで当たらないぐらいまで詰めてであのチェーンを逆回しした時に、えー、滑らかに回るぐらいのところで 調整していきますでエンドアジャストボルトの設定なんですけどもまずどのネジでやるかというとこちらですねリアディレイラの後ろ側にあるんですけども可動範囲の、えー、調整をしたネジの右側ですねこちらのネジ 2mm の六角で動くんですけどこのネジがエンドアジャストボルトの調整ネジになりますで左に回していくとこうプーリーがスプロケにこう近づいていきますね こういうい形で近づけていきますあで、えー、とスプロケなんですけど一番大きいギア一番軽いギアに合わせて、えー、調整していますで逆回しですね逆回しした時に滑らかに回るらですねこれは全然滑らかに回ってるんでもうちょっと攻めてもいいですね、えー、じゃあもうちょっと回してみましょうもう一度近づけてみましょうかなり近づきましたこれで回してみましょう 全然スムーズに回りますねこのぐらいで OK としましょうで一番重いギアの方にしてもう確認してみてください全然問題なく回りますね順回しも全然大丈夫です でこれでエンドアジャストボルトの調整は終わりになりますで最後なんですけどもこちらのえケーブル調整ボルトっていうのがありますんでえこちらを使ってチェーンがギアのちょうどいい位置にいくように調整しますで今一番大きいギアに、えー、チェーンがあるんですけど まずギアをですね、小さい方から二番目ですね。小さい方から二番目、えー、こちらのところですね。ここにギアを持ってきます。はい、えー、今一番小さいギアから二つ目のところに来てます。 今回すとこのチェーンが右に行ったり左に行ったりするか分かりますかねこれちょっと分かりますかね今あのギアが変わらないぐらいまでレバーをこう動かしてるんですけどもこの状態ですね。えっとまずレバーを触ってない時は当たんないんですけどもレバーを内側に えー、大きい側に一つ動かすような形で動かしてギリギリ変わらないぐらいまで持っていった時にこうやって当たるのが、えー、今触ってないです敵が触ってないですねでちょっと大げさなんですけどこういう形でギリするような音がするのが一応いいと思います 組み立てが全部終わりました。シマの R7105 の動画はこれで終わりたいと思いますまた次回から違う企画をやっていきますんでその動画も楽しみにしていてくださいチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた